今日は骨盤の左右の高さを揃えてくびれの左右差を揃えていくストレッチ一緒にやっていきましょうこうして骨盤の歪みを揃えると何で更年期症状が改善するのかについては動画の最後で説明しているので是非最後まで見てくださいねそれではまずストレッチ一緒にやっていきましょう右足を左の足の上にかけてふくらはぎ絡めて足置きますね両手ま左右に開いてで吸って 吐いて、両足左に倒しましょう。そこから右の肩が離れない範囲。はい、それでは吐いて、両足左の床にぐーっと押していきましょう。吸ってリラックスして、吐いて、さらにじわーっと押して。吸ってリラックス。自分のペースでゆっくり繰り返していきますね。こうして、 おへそのすぐ後ろにある背骨の左右にある筋肉、両方形筋といいますが、そこをほぐすことによって、左右の骨盤の高さを揃えていきましょう。じわーっとやっていきますよ。吸ってリラックス、吐いて、さらにぐーっと左の床に。決して腰が痛くない範囲で、気持ちいい範囲で、おへその後ろの背骨の左右の筋肉、 ほぐしていきましょうはーと吐いて吸ってリラックスしていきましょうはい、それでは足交代していきます左足を右足の上に置いてふくらはぎにかけて床に置いて吐いて右に倒しますはい、そこから吸って吐いてふーっと右の床に両膝近づけていきましょう 吸ってリラックス、吐いてさらに押していきます。左の、ね、肩が離れない範囲でいいですよ。お尻が気持ちよく伸びているのを感じていきましょう。こうして背骨の近くの腰の筋肉をほぐすことによって自律神経のバランスを整えて更年期症状も、ね、改善していきますので気持ちよくやっていきますね。決して無理しないで 自分が気持ちいいと思う範囲でゆっくりとじわーっとリラックスして腰をほぐしていきましょう吸ってリラックス吐いてじわーっとしてはい、吸ってリラックスしていきましょうはいそれでは両足伸ばして左手を左のウエスト腰骨のすぐ上に置きますね で、吸って、吐いて、左のかかと下に蹴りながら、左の手でも骨盤をね、ぐーっと下に押していきます。で、吸ってリラックス、次は右かかとをぐーっと押して、右の手で右の腰骨を下に押していきましょう。吸ってリラックス、吐いて、左。吸って、吐いて、右の腰骨を押しながら、右のかかとを下にしっかり蹴っていきましょう。吸って、 吐いて、左。こうすることによって骨盤のすぐ上の際のつまりや筋肉の癒着をほぐしていきましょう。ふーっと、左。吸って、吐いて、右をしっかり手でもね骨盤を押していきます。吐いて、左をじわーっと押して、 はい、そのままね、左押したままキープしていきますね。はい、そしたら今度は右から行きましょう。右から、右の骨盤をしっかり下に押しますよ。ぐーっと押して、かかともしっかり蹴っていきます。はい、吐いて、左の骨盤下に押して、吐いて、右、ふーっと押していきますよ。こうすることによって、 おへそのすぐ後ろの背骨のすぐ横走る筋肉そこをほぐしていきましょうそうすることによって自律神経の、ね、バランスも整ってきますウエストの左右の筋肉の硬さ、癒着もほぐすことによってくびれも左右差なくなってきますよ吐いて右 吐、はいて左の骨盤しっかり押して吐いて右かかともしっかり蹴っていきましょうで右でぐーっと押していきますはいリラックスしていきましょうそれでは両膝閉じていただいてで右足を左のももの上に4の字で持っていきましょう 左のももの後ろで手を組んで、吐いてぐーっと左の膝をお顔に近づけます。まあね、腰丸めちゃっていいですからね、お尻浮くぐらいぐーっと左膝顔に近づけて、左のお尻しっかり伸ばしていきましょう。吸ってリラックスして吐いてぐーっと左のお顔に。はい、そのままでもいいですしえ、もうちょっと腰伸ばしたい方は、両手をふくれはぎの後ろに持ってきて、 気持ちよく顔に近づけてさらにお尻伸ばしましょうはいそしたら足交代します左足を右足のももの上に乗っけて右のももの後ろに手を回して吐いて右膝お顔に近づけて腰丸めちゃいますね気持ちよく腰あと右のお尻伸ばしていきましょうふーっと吐いてそのままでもいいし右の足伸ばしてさらに 腰丸めて、右のお尻伸ばしていただいてもいいですよ。気持ちいいと思う動きをやっていきましょう。この動きもね骨盤の左右の高さ揃わすのにとってもいいポーズです。はい、それでは最後、両膝閉じたまま左右の床にパターンパターンと倒して、腰、お尻、しっかりとほぐしていきましょう。 はい、いかがだったでしょうか骨盤の左右の高さを揃えて、ウエストのくびれの左右差をなくすということは、 骨盤の歪みを取るということですで、骨盤って背骨に繋がってるじゃないですかで、背骨の周りには自律神経副交換神経と交感神経通ってるんですねですから骨盤が歪んで背骨の周りの筋肉が歪み始めると背骨の動きが悪くなって自律神経のアンバランスをさらに増長させる特に副交換神経の働きを悪くさせる可能性があるんですねですから骨盤の歪みを整えることによって背骨の左右 の筋肉もきれいに整えて骨盤のゆがみを取ることによって背骨のゆがみもとって自律神経のバランスを整えていくそれによって更年期症状もどんどんん改善していきますですから骨盤の高さを揃えたりくびれのね左右差を揃えるということは見た目だけじゃなくて更年期症状の改善にもとってもいいことなんです。このストレッチね 本当に気持ちいいじゃないですか1日頑張った自分の体を癒す気持ちでぜひ寝る前にやっていただけたらと思いますこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできる気持ちいいストレッチマッサージエクササイズそして尿漏れ改善にとっても効果的な骨盤低筋呼吸をご紹介しています更年期症状は絶対治りますもし